えー、とどういうふうに書いていくかっていうのを説明しますね。で、えー、とメモの書き方の例ですけれども例えばやり方としてドキュメント通おりに出動したけど失敗したみたいなことも書けるんですがもっといいのが例えばあのこういうふうにやってこうなってこうできなかったみたいな感じのこともメモしておくといいです。で 実際にどんな感じになるかっていうのとかどういう頻度になるかみたいなのを私が今からやってみせるので見といてくださいね。で自分で何か調べるみたいなのは後からできるので今私のやるやつを見といた方が絶対いいと思います。で動かす時にまず公式ページ開くとかから始まってじゃあその「リード・ミ」読んでみたいな話がなるんですけどそういうふうなことを今からやっていきます。 いいですか私がやるのを見といた方がいいと思いますよ。えー、じゃあまずこれ WebApp レビューっていうのにしたのでこれを検索しますっていうのを書きます。で実際に検索しますで。検索したらここが見つかったなと思うので ここが一番上に出てきたって書きますじゃあまず「リード・ミー」を読んでみようって思ったのでそう書きますでリード・ミーだはいじゃあ リードミがあったじゃあ上から読んでこうみたいな感じでえー、みたいな感じです分かりましたかどういう頻度でどうやるかみたいなの。で多分このあとじゃあ概要が分かったこういうことだなみたいなのが多分書いていくでしょうし概要分かったからインストールしてみよ う, こ, う, いうここのドキュメントのページを見ながら書いていこうみたいなのが続くはずです。 イメージつまますすねななんかピンいい人います大丈夫ですかやりやれそうですかはいじゃあそれで実際にやりますえー、で実際にそのまず公式サイトを見てどういうソフトウェアか見てどうやってインストールするかみたいなのをやっていきますけれどもじゃあ1時間でやってみましょうなんで今11時20分なので12時20分までやっていきますで メモをこうちょくちょく書いていくのがすごく大事ですで困ったことあったらサポーターの人に聞いてくださいでサポーターの人も困ったらお足ぐるぐるしてるのでお足に聞いてくださいそしたらなんとかしますから<笑>はいじゃあそういう感じで始めますどうぞ。